僕ちゃん、三もに嫌い。だから、放送法を解約して、三もに潰しちゃって。僕ちゃん、ネトウヨの幼稚園、好き。だから、ネトウヨ幼稚園に国有地をタダであげちゃって。僕ちゃん、LGBT、嫌い。だから、絶対に LGBT の邪魔して。差別禁止。そして、 えー、同性婚を認める、こういう流れが中になって、日本はその前段階の、えー、LGBTQ 理解増進、増進を出すのすら議論しているというのは、あのちょっといかがなものかなと徳倉会長は、法案を出すことによって差別が増進されるとか、訳のわからない議論がされている感じがすると苦言を呈しました。 また、先月、アメリカで、日本の LGBTQ はどうなっているといった質問をされた。今、国会で議論されようとしていますと答えるのも、恥ずかしいぐらいだった、と振り返りました。政府や経済界から、5月のサミットまでに成立させなければ、議長国として恥ずかしいという声も出ています。安倍、いいか安倍、よく聞け。 もう一度改めて申し上げます恥を知りなさい